皆さん、こんにちは。筑波大学のア井です。今日は、プログラミングチャレンジの授業、第9週、期間と、について話します。で、えっ、ー、と、競技プログラミングの中で、期間、まあ、つまり、コンピューテーショナルジオメティって何の話かというと、あと、点と線と線分の、えっ、ー、と、まあ、つまり、こういうふうな、えっ、ー、と、 画像、角度とか面積とかについての課題がメインですね。えっと、まあ、わかりやすくするには、えっと、例を説、えっと、もと、問題例をいくつかを説明するとわかりやすいかもしれないですね。例えば、これは、あの、アイディアとして簡単なアイディアですが、インプットとしては、あの、N 点のセット。S1, S2, S3, S4 から N まで。で、そのセットをすべて えっ、ー、と、含んでいるあとポリゴンを見つけたいですね。それは、まあ、あの、この下の絵でわかると思うんですけど、この8つの点があって、それをすべてカバーするポリゴンが、この赤い線分のフィギュアとなります。まあ、一つの考え方が、この点のセットの中から、そのポリゴンを作る えっ、ー、と、最も大きな、えっ、ー、と、サブセットを見つけるんですね。これは、まあ、探索問題になるんですね。探索問題ですので、えっ、ー、と、まあ、前で勉強した探索問題のアイディアを使うと、まあ、サブセットをいくつか並び、えっ、ー、と、並び替えて、で、えっ、ー、と、それぞれのサブセットについて、えっ、ー、と、ポリゴンの面積を計算する。で、一番大きなポリゴンの面積が、まあ、これをカバーしているポリゴンとなる。それは一つの考え方ですね。 ただし、えっ、ー、と、まあ、この、これはグラフの授業でも話したところと思いますが、えっ、ー、と、このポリゴンとポリゴンの、えー、と位置関係があるので、その位置関係をうまく使うと、もっと早い、えっ、ー、と、アゴリスムが使える。これは、ま、今回の授業のトピックとなります。もう一つの問題例が、えっ、ー、と、これです。<咳>この四角、まあ、このヘクタングルの密が、あの、建物として考えてください。 で、えー、例えば、ここから、えっ、ー、と、スタートポイントで、ここがエンドポイントにする と, あと、どういうふうにスタートポイントからエンドポイントに行けるか、まあこれはなんかヒーローみたいな感じで、建物 の, の天井に歩いて、ここからジャンプすることになります。で、またここからジャンプする必要ですね。で、まあ、これは、あの、最短経路の問題なんですけど、このジャンプが自由にできると、あとどこが一番短くジャンプすることが知りたいことですね。 そうするために、えっ、ー、と、このレクタングルとこのレクタングルをつないでる線分を、一番短い線分を探したい。ですね。それは、まあ、この問題の結果のところですね。あの、これは、グラフの頂点の3つと考えて、これは変位ですので、えっ、ー、と、線分の長さが変位の重みとなると、まあ、これはグラフの、えっ、ー、と、最短経路の問題になるけど、 その線分のところと線分の中で遊びつくるのは、まあ、これは、幾何の部分ですね。これよく、あの、幾何の問題で、これがよくあります。えっ、ー、と、グラフの部分と、えっ、ー、と、まあ、すいまグラフの部分と、まあ、その他の通常の、えっ、ー、と、競技プログラミングの部分が混ぜている。で、もう一つの例が、これこれはもう、なんかそのポリゴンがありますね。この黒い線がポリゴンです。 で、この 赤, 赤い点がインプットできてて、で、この問 題, 問題の目的が、えっと、まあ、このブラウンの線を引きたい。このブラウンの線がポリゴンを、えっと、2つに分けて、それぞれのサイドでは同じ点の数が入っています。まあ、いくつかの、えっと、線が引くことがいいですね。ここも引くこともできますし、ここも引くこともできますし、ここも引くこともできますよね。ただし、えっと、まあ、 どういうふうに、えっ、ー、と、その、だって、実は無限に線を引くことができるんですよね、このポリゴンの中で。それを探索すると、まあ、終わらないからですので、この点の情報を使って、えー、とこの線をうまく引くことが必要です。ではまあ、この3つの問題で、幾何の問題の大体のアイディアが分かったんですね。 競技プログラミングの中でちょっと面白いと思うんですけど、あの、喫下の問題が嫌いと、喫下の問題が大好きなタイプが2つですね。僕はどちらかというと、喫下の問題が好きな方なんですが、えっ、ー、と、まあ、正直に言うと、まあ、喫下の問題が経験と利点になります。ですね。まあ、利点としては、えっ、ー、と、まあ、なんかその画像がたくさんあるので、わかりやすいし、考えるのは、まあ、なんかある程度楽しいかなと思うんですね。 まあ、でも、これは個人的な利点なんですけど、もう少し全般的に言うと、あの、喫科の問題を解くには、そんなに複雑なアオゴリスムが必要ではなく、まあ、ここで勉強したルールとかですね、三角形のルールとか、えー、と四角形のルールとか、円周率とか、そのサインコサインって、そういうふうな、ここで学んだルールで、えっ、ー、と、喫科の問題が解けるので、えっ、ー、と、アオゴリスム的にはそんなに難しくはない。 あと、<笑>まあ、もちろん、喫下の、なんか、えっと、学の、えっと、計算が必要があるし、線分の計算も必要があるので、ある程度なんか実装しないといけないんですよね。でも、その実装が、えっと、一回やってみれば、いくつかの課題で同じあと関数が使えますので、えっと、喫下問題のコードが、裁量度が高いんですよね。 今週もなんかこの授、この授業でもいくつかのアオゴリズムを教えますので、アオゴリズムとテクニックとかを教えますので、そのテクニックが自分のライブリに入れて、まあ、いくつか使えるんじゃないかと思います。なお、あの機械の問題が難しいところなんですけど、えっと、そのなんかアオゴリズムは難しくないけど、えっと 実, 装えっと、実装は面倒くさい。 ですね。あの、今回の授業でわかると思うんですけど、コードが他の、あ他の授業のオグリスムと比べて割と長いし、えー、っと、なんていう、その、とても細かいコードを書くことが必要。それがなぜかというと、それは2つの理由ですね。なんか簡単で、えー、っと、1WE ができます。あの、機械の問題が小さな間違いでも理由がわからないロングンエンサーが出る可能性がありますので、実装するときに本当に気をつけないといけない。 ですね、特に、えー、と特別なケースが多いですね。えっ、ー、とまあ線分の交差が真ん中の交差と最初の点の交差の場合だとなんか計算が微妙に違います。ね、あと三角形も三角形のタイプによっては計算が変わることがありますし線があの並列の線の場合だとそういうふうな特別な数も出てきますので。 まあ他の問題と比べて、機械の問題の、えっと、特別なケースが割と多い。なので、あの ど, のどのケースがどの課題にあり得るのかを考えないといけない と, あっと、まあ、その穴に落ち込んでしまうことがありますので。ということが、機械、えっと、の課題を解けているときに気をつけて、たくさんのテストを作って、 難しいテストを取っても簡単なテストを取らないことがありますので、簡単なテストでも難しいテストでも両方あとデバッグしてみてください。まあ、具体的に言うと、何か結果で間 違, い間違いやすいところが、えー、と2つの種類があります。特別なケース と,、えー、とその丸目の誤算ですね。ままあ、特別なケースの中に、えー、と着目したいところが点が同じ えっと、同じところにいくつかの点が集まっているんですね。あとは、共、え、生、っとえっと、の点があるときですね。例えば、先のポリゴンの計算のときだと、共、え、生、っと、の点があると、それは、えっと、角度が計算しにくくなりますので、それを気をつけないといけないですね。あとは、縦の線。縦の線がいくつかの、えっと機かのオーグリスムが タンジェントとかサインコサインを計算するけど、えー、と線が、まあまあ、なんか完全に立てる場合だと、えー、とタンジェントが見出してると思うんですけど、まあ、無限になりますので、それを気をつけなきゃいけないですね。あとは、まあ、今日、あとその、<咳>あの並列の線ですね。並列の線だと、交、え、差、ー、を、えーと、まあ、 <笑>その交差区判定のアオゴリスムがうまく、えっと、ちゃんと実装しないと、行列の線をなんかバグが出てしまいますので気をつけないといけないんですね。あと交差を離すと交差が前に向いたんですけど、えっと、線分の真ん中と線分のえっと極端なところでえっとありえますのでそれを気をつけないといけない。まあ、などなどたくさんがありますね。それはなんかプログラミングしながら気をつけましょう。あと、 ちょっともう、これも結構、あの、まあ、えっ、ー、と、あり得るエラーなんですが、これは、まあ、きちんとプログラミングすれれば、えっ、ー、と、出てこない。これは何ですかというと、あの、丸目さんですね。あの、機械のプログラミングの中だと、その、<咳>なんてっっえっ、ー、と、まあ、クロス積とか、ドート積とか、いろいろな積算が、 入いてますので、その積算で、えっと、その丸めの誤差がどんどんスプレードしていきますので、気をつけないといけないと、その丸めの誤差が大きくなるので、それを気をつ け, 気をつけることが必要ですね。あの、まあ、積算とか割り算とかですね。これは、なんかどういうふうに、どういうふうにこの、このエラーを避けることができるのかですね。 まあ、あの、特別なケースは今までと同じように、前もってどんな特別なケースがこの課題にあり得るのかを考えて、それをなんかテストデータに入れて、えー、っと、自分のプログラムがそのケースを正しく扱っているかどうかをテストすることが必要ですね。丸目交差については、まあ、できるだけ、えー、っと、なんかフロートとかダブルとかじゃなくて、えー、っと、インタジャーで計算する。 今回のアウゴリスムの中でいくつかのプログラムの実装が、えっと、その、イントで実装する。なんか、入力がイントじゃなくても、例えば入力は完全に2桁で、えっと、のフロートであれば、それはかける線にするとイントに戻りますので、イントで計算しましょう。って言われています。どうしてもイントで計算ができない場合だと、あの、これはとても間違いやすいところなんで、これを避けてしましょう。 二つのフロートが、あと同じかであるかを判定するときに、このイクワルじゃなくて、こんな形に書きましょう。ですね。これを見てると思うんですけど、F、フロート1、マイナス、フロート2。この、誤差を計算して、この誤差のアブソルト、つまり、なんか、マイナスを抜き、抜けて、この誤差だけを、なんか、このエプソロンより小さい。 このエプソンが例えば 0.0001 とか 0.0001 とかこうすると丸目合差が少しやっても判定のラインが正しく出てきますのでまあこれをやってみましょうじゃあでは今回の授業は何を勉強しますかですねあの喫下に関する、えー、とオペレーションをの実装についてをいくつか紹介します で、あの、アゴリスムが、っとなんかその、なんかポリゴンの、えっと、突放のアゴリスムについて話したんですけど、それ以外は問題がたくさんを紹介します。問題を紹介しながら、えっと、競技プログラミングの結果の考え方を皆さんとあのシェアしたいと思います。まあ、特にあの具体的に言うと、その、交差判定と、えっと、回転、 のアルゴリズムを紹介して、あとなんか、円の、えっ、ー、と、まあ、円のデータとか、円の、えっ、ー、と、オペレーションとかですね。円と線の交差とか、円と三角の関係とかですね。で、三,、えー、と三角形については、まあ、三角形の面積、三角形の角度とか、三角形と、えっ、ー、と、円の、えー、関係について。で、最後は、まあ、言ったとおりに、えっ、ー、と、ポリゴンの、えっ、ー、と、突方。 についてのオーグリスムを紹介します。じゃあ、では、えー、っと、問題例をいくつか見ましょう。ですね。まあ、まずは、これは、えー、っと、オンラインジャージの191の問題。これは、まあ、あの、2年前の問題だったんですけど、今年はちょっと入ったんですね。これは、えっと、インプットと し, としては、レクタングルと、えー、っと、線分ですね。レクタングルが、X スタートと Y スタートと X エンドと Y エンド。 で、線分が x0、y0 とゼ0で、これを見てるとりに入力が int です。これはなんかこれが入ってるのでいろいろな問題が簡単なんですね。で、えっと、アウトプットが簡単。もし、えっと、線と三角に誤差が、えっと、交差があれば、えっと、yes。交差がな、交差点がなければ、no。ということですね。 これはどういうふうに解くのか、自分でちょっと考えてみてください。じゃあ、えっと、続きます。まあ、あの、実は、なんか、一番簡単なのは、えっと、このレクタングルが、えっと、4つの線分を考えて、それぞれのこの4つの線分の中と、この線分を、えっと、交差判定。 のプログラムを書くと、まあ、これで終わりですね。ただし、なんかもう少し考えましょう。もし、あの、交差、えっと、線分が多ければですね、レクタングルが多ければ、入力が多ければ、これをちょっと早くしたいですね。これは、まあ、ゲームプログラミングの中に、コリージョンディテクションっていう問題となりますね。例えば、これは、まあ、キャラクターで、これは、なんか、バレットとかですね。で、こうすると、 えっ、ー、と、もう少し早くするには、いくつかのアイディアがあるんですね。まず、例えば、この、この線の P1 と P2 を、えっと、チェックするんですね。この P1 が三角の中であれば、まあ、コーディーションで取る。これを P2 が三角であれば、コーディーション。あと、なんか、この三つを比較するとか、四つの比較なんですけど、この線が、このレクタン、この線本がこのレクタングルから解ければ、えっ、ー、と、比較する必要はないんですよね。その場合だと、 ここのままの周りに、えっと、レクタングルを計算して、このレクタングルとこのレクタングルの、えっと、交差点があるかどうかをテストする。これは、線とレクタングル、線分とレクタングルより、レクタングルとレクタングルの交差分が、えっと、計算しやすいですね。まあもちろん、一つ一つだけだと、まあ、こそこまで必要はないなので、それをいろいろ考えると、えっと、面白いなと。まあ、これは、機関カと機関問題の魅力的なところ。 まあ、この問題をもう少し複雑にすると、えっ、ー、と、今週の、えっ、ー、と、第2問題。えっ、ー、と、Waterfalls ですね。えっ、ー、と、Waterfalls が、こんな感じの問題ですうんと<咳>。ここの、これみたいに、あの、いくつかの線があります。こんな感じの線ですね。 ここの線と、ここの線。で、す。で、この点が S1、S2、S3 が滝ですね。滝が、えっと、なんか、上から水が降りてきてるんですね。ここからから滝がここに降りてきまてす。で、この滝が、ここも降りてきてるけど、この線で、えっと、交差点をあるので、この線とぶつかってますので、この水がここに流れます。だから、こちらから落ちます。 で、ここは S1 で、ここが S2 ですね。で、ここは S3。で、S3 がまずここ来て、ぶつかって、こっち来て、で、ここから落ちます。で、ぶつかって、こっち来て、ここから落ちます。で、ここでぶつかって、S3 がここですね。で、この問題を探したいのは、S1、S2、S3 のアウトプットですね。例えば、S1 の場合がアウトプットが10。S1 が10。 で、S2 がアウトプットが16。で、S3 がアウトプットが2ですね。入力としては、その、なんかその分線の2つの点と、<笑>ポイントのそれぞれの点です。では、みんな自分で、えっ、ー、と、 どういうふうにこのプログラムを実装するのかを考えてみてください。はい、ポーズ、ポーズしてみてください。では、続けます。まあ、これはね、なんかあの、まず探索法の考え方でやりましょう。 探索法の考え方でやると、それぞれのソースに対して、まず、えっ、ー、と、そのソースの、なんか、ソースから下への線を引く。で、えっ、ー、と、それぞれの、じゃえっ、ー、と、障害物に対して、これとテストする。1とこの線の、えー、と交差を判定する。で、2とこの反線の交差を判定する。で、P3 とこの線の交差を判定する。 で、ピヨンとこの線の交差判定する。これは、まあ、えっと、できますが、結構、あとポイントと、えっ、ー、と、障害物が増えると、声が増えますね。例えば、この、えっ、ー、と、障害物の数が N で、えっ、ー、と、ソースの数が M と考えると、何回これを、この交差の判定を行わなてといんですね。これは、ただ N×M じゃないんですよね。 あの例えば S1 はすべてを比べてで終わりなんですけど S3 を見ましょうまずは S3 をすべてと比べて p 3 と,、えー と, あとまあ、ぶつかるところを気 づ, く気づきますでもこれを気づいた後にここに移動するんですねでここに移動したらもう一度すべてと比較しないといけないんですねでここをえっ、ー、と ぶつかると気づく。で、またこっちに来て、また前後を計算しないといけないんですね。これはなんか単純にやると、えっ、ー、と、その比較数が結構多いんですので気をつけないといけない。これはどういうふうに早くできるのかですね。まあ、あの、いろいろな考え方があると思うんですけど、まあ、例えば、えっ、ー、と、将来物が高さの相当で、 例えばこの S、例えばここが、えー、と S、S4 がここにあると S4 より高いものが探さなくければ探さなくていいいうことですね。ですので障害物が高さでそうとすると、えっ、ー、と、えっ、ー、と、なんか、ぶつかる判定の数が、えー、と少なくなります。まあ、これは一つですね。もう一つが、えっ、ー、と、前処理です。 例えば、えー、っと、S、S4 が、S4 がここで考えてください。S4 と S3 を考えると、両方ここに僕つかりますので、でもその次の計算が同じですよね。すぐ逆に考えると、下から考えると、例えば、これより上のすべて、 のソースがこの点になります。で、これよりすべての上のソースがこの点となります。ここすべてより上の点がこことなります。ここすべてより上の点がこことなります。ですね。これ見てる通りに、でここはすべて0、えっと、ですので、 えっと、ぶつかることがあるでこの3つのゾーンが、この4つのゾーンが分かると、なんかすべての線、えっと、と比較するではなく、このソースが何のゾーンに入っているかをテストすることだけです。これだと、なんか問題がちょっと簡単になりますよね。 まあ、その考え方が、えっ、ー、と、まあ、簡単じゃなくて、多分なんか、プログラミングが同じ難しいさなんですが、えっ、ー、と、効率がいいプログラミングなんですよね。あと、あの、入力がすべてインタジャーですので、それをうまく作れば、プログラムが、そのほどのプログラミングが簡単です。 では、あの、実装の方に向かっていきましょう。<咳>まず、なんか一番簡単から始まると、あの、点の、えっ、ー、と、点の実装ですね。まあ C++ の中だと、なんかストラクチャーで、えっ、ー、と、点のストラクチャーを作ると便利でしょで、なんか、あの、ここではポイント i。ポイント i がインテジャーのポイントですね。これはインテジャーで xy を設定する。 これはなんかその00のコンストラクターと、で、これはコピーのコンストラクター。xy のイのところで新しい点を作る。で、ダブルの場合だと、まあ、こんな感じで作るんですね。まあ、これはなんかただのインストラクトの組み合わせで。あと、なんかポイントのオペレーターがいくつかがあります。まず、あの、うん、マイナスのオペレーターとイクワルのオペレーターをオーベルロードすると、プログラミング量が少なく。 C++ でこういうふうなコンストラクトの中で、こういうふうなコードを入れると、例えば、えっ、ー、と、<笑> p1、アンダー、p2 にすると、これはまあ p1 がポイントで、p2 もポイントですので、自動的にこれを使いますね。あの、まず p1 の x で、えっ、ー、と、順番して、x の低い方が。 で、両方が X が同じであれば、次は Y の、えっ、ー、と、小さい方です、ね。まあ、この比較が、っと、最後のポリゴンの突法で使いますので、ぜひ、っと、役に立つと思います。これは、あの、配置の比較じゃなく、角度の比較もできます。ですね。で、これを見てください。なんか、この X はイコールであるかどうかを、なんかその、 EPS, X-ODARX マイナスで EPS で比較しています。同じく、のんか、イコールですね。イコールがそのイコールのオペレーターを、こんな感じの関数でイコールオペレーターを変わります。だから、えっと、P1 イコール P2 を書くと、実際にこの関数を実装します。ですね。まず、X がイコールかであるかをテストして、次は Y イコールかであるかをテストする。です。 あとは、あの、ポイントとポイントの距離の話も結構次の関数で距離が出てきます。まあ、距離が、えっと、ポイントとポイントの距離が2つの距離が多くある。エオクリード距離とタクシー距離ですね。エオクリード距離がみんな知ってると思うんですが、あの、dx, dx, plus dy, dy。つまり、x の合差の2乗と y の合差の2乗。それを足して、あの、 スクエアルートとると、えー、っとまあそういうこのエオクリード距離が計算できます。エオクリード距離外だとなんかタックスキャブ距離。タックスキャブ距離か何かというとあのグリード上の距離です。例えばここが P1 であればここが P2 ですとエオクリード距離がこの距離です。タックスキャーブ距離が X の距離プラス y の距離ですね。タックスカーブ距離が、えっと、ウクリド距離より大きいのですが、たまに使うことがあります。で、これ見てるとおりに、x マイナス x と y マイナス y だです。次は、ポイントの回転ですね。なんか、オリジンの周りに、ポイントを回転すると、 えっ、ー、と、計算方法はこんな感じですね。xy が元のポイントで、セッタがその回転の、えっ、ー、と、角度です。で、この行列の計算で、新しいポイントを x プライムと y プライムを計算できます。まあ、実際にコードを書くと、こんな感じです。なんか、ロテイト、ポイント p と、えっ、ー、と、t ですね。で、これは、まあ、まず、degree で考えると、 レイディアン。なんか、あと、機械で間違いやすいところが、たまに、えっ、ー、と、ディグリーでインプットがきます。たまにレイディアンでる。ディグリーは0から360度。レイディアンが0から2倍の角度ですね。あと、数学のライブリー、なんか、C++ の通常ライブリーとか、Java の通常ライブリーとか、ほとんどレイディアンを使いますので、 自 分, 自分のプログラムの中で、えっと、degree じゃなくて、radian を使いましょう。っていうことはまあまあおすすめです。<笑>でも、それでも degree、えっと、の扱い、特に入力とインプットアウトプット、入力と出力の degree の扱いが重要。まあ、回転に戻ると、まず degree から radian に変わって、で、radian の回転方法がこれですね。px×cosine of x。 p x p y かける3これは、あの、x, あ x の新しい場所で、y の新しい値はこれです。まあ、この関数だと、オリジンの周りに点が書いている。では、皆さん、なんかちょっと質問です。例えば、オリジンの周りじゃなくて、ここがオリジンであって、で、この、えー、っと、このポイント、o があって、 このポイントは X があるときに O の周りに X を回転したい。こうするときに関数はどう変わりますかこの関数はこのままで使うと、えっ、ー、と、オリジンの周りで回転するので、ここはロング、この場合だとロングレンスになるので、皆さん、なんか、オリジンから離れてる点を回転するときにどうすればいいのかを考えてみてください。 じゃあ次は、えー、っと、繊維について話すんですが、もうこれはビデオは30分になってますので、ちょっとポーズします。次のビデオで繊維と繊維分についてお話しします。えっと、ポーズ。